今までねずっと心拍ばっかり続いてたね。今回はね赤松。赤松。これあの盆栽系のあの視聴者の方でいただいたやつです。い, い、うん、どういう風に作っていくかあのいろいろ考えたんですけどね。はい、こ, こ, ここからここまで模様がかなりあるんですよね。はい、ここですね。うん、うっ、ん、模様がついて。でここまでずっと見ていくと、 ここがもう棒になっちゃったんです、ここが。はいはい、これそうす、ねね、これどうしようかなと思ってするんですけどね。うん、これ取っちゃった。どこですか、うん、こここの直線。で、頭を立て替えようかなっていう構想なんですよ。う, ん、なるほどうまくいくかどうかわかんないんですけど、これ、頭をこ う,、はい、こう持ってくる。だいぶ小さくなりますね。うん、ちょっとどうなるかわかんない。こっちに頭になるかわかんない。 うん、これっこっちの方が自然の感じはしますねこう切って頭立て替え る, るほど。そういう構想できますまそれであのこずっと見ていきますとね勘抜きここが勘抜きなんですよ、まあ、これねここ。うれ勘抜き抜きですからもう一つこの上ここですね あ, あそこもき。ここも勘抜きだからもうこの勘抜き利用しちゃうんですで頭立て替えれば片方が枝になってなるほど、うん、減らせると。うん だからここ切っしまま、はい最す。かないです切、ね、<笑>切りますこれ。す<笑>そのハサミででれるんからこの高さこれがうまくこう立って立って。 もう少し曲がればいいかなっていう感じですね、うん、これね。これでちょっと葉っぱ整理して、それから針金をかけていってイメージあります、はいはい。葉っぱの整理は。う、え、ん、ー、とね、これまた普通の基本通りです。間抜けあります。あとは正面を決める。うん、正面。カのあの最初的にどうなるか分からないんですけど、カ、う、ビ、んはい、の正面を決めたまないと、例えばここで正面を取ると、このこれが立てた時にこう。うん 生きてくると思うんですね、はいはい。ただし、この幅が見えない。ちょっとこの見える位置がどこにしたらいいかなと考えますね。一番最初ここ入れましたね。ここ。ここですね。最初は、うん、ここを正面にしようかな。と、はい、ただし、ここは欠点はここは幅が見えない。見いで今度はここ。これは模様がよく見えると思うんです。そうですね。一番いいいいかなと ただしいこの1の枝が後ろにいっちゃったんですよねこれね持ってきたらどうかなそういう感じもしますけどねであとこちら こ, この照明ょっとこの枝がちょっと邪魔になるような感じですこれがこう立ててこんな感じになるここも出所がちょっと難しい最悪、うん、これを抜いちゃうかって感じらこれ。えー これがこう上がってくるからね、これなくてもいいかなっていう感じがします ね, だいぶすね。これなんでね。うん、難しいな、これ。これ取っちゃう、これ。<笑>この照明いいですね。えっ、ー、とね。これ、昔。これ取るの、惜しいんですけどね、ちょっと作りようがないです、これ、ね、こ、え、れ、ー。あると。これ取ります。で。こう見ると、ちょっと後ろ。この。お腹。 お腹からこう枝がだてるような感じですとなくこう模様。 うん、が見えてきてきるな感じしますこのののの幹立ち上ががりいとこころ見えててきるような感じがする見えてきします、うん、これはい、これあたりもうねちょっと近いねこれね。 ね、ほんとこれ取りたいんだけどねちょっとかけてからにしますこうあのちょっと近いんで針金、ね、かけたとかこうこう寄ってきてどうなるかなんですよね、うん、今取っちゃうとちょっとこうやってでここは多分こう目が2つあるんでここまで追い込めると思うんですよねこれね、うん、これこのままして後で取ります、うん ちょっと上に出てて、はい、でこう枝がいっぱい、あのこれ枝にしますから。はい、これが頭になって、枝のこれいっぱいつけると、細、はい、ってしまうんで、はい。で、上に出てます、これ、上向きの枝。これ取ります。はい、これ取ります。正面完全に切りますね、いいですね。はい、頭を立てる、ねうん。これこれで。 うでしょうはい、この頭を立てて、うん、これは枝になるからこうかん抜きだったと思うんですね、はいはい、で流れは左流れかな、うん、針金かけてからもしかしたらねこれを立ててもう一つこっちへ枝つけてこ頭に持っていくかもわかんないですから頭のところを分岐段にするかもわかんないですかど、はい、これで針金かけてきます うん、この枝はもう単独でるダメだったらね二本入れるしますから。 き、はい、<笑>た僕本本本ていい随分切っちゃった。<笑><笑> この辺を使っていくかもしれないです、ね。で、うん、こう、もうちょっとこう、ね、分けてもいいかなって、ねうん。一番下ちょっとかけます。うん、これ針金一本で、ね。 こ, こだけで入れてますかね。こっっちちとこう一、はいはいねね、つなんでちょっと段差をつけます。はいこの こっちの枝と、えー、こっちの枝。これが奥なんで、はい、奥の方が上に来ますから。はい、先端ちょっと上げます。これ二段だったとそうです。はい、ここはあとは細かく、ここだな。少しずつやっぱ置いてきてるのかな。だんだん下がってんですかねこれ。下がってきた。もう一本入れるよ、わかんないれから。 これ裏枝になるんですか。これ裏枝ね。はい、おいい感じだから。ああ、なんか見えてきましたね。<笑>このこの取りますこれ。はい。これがこう幹の流れで来るとお腹に入ってる、はいはい、でちょっと長すぎるんでこれ取っちゃいますか。はい こういうなんか模様着は久しぶりですね。模様着はあまりこのチャンネル出てこないじゃないですか。<笑>分身ばっかり出てくるから。今まで、すそっか細い木が多かったか、ね、そうなんですよ。模様木はこっちの方が一般的ですよ。多分。うん、<笑>それでもね、頭と差し引きで取ってるから変わ<笑>った作り方なんだと思うけど、ね。一番あの張りがないけやすいので、はい、やっぱり五葉松だね。五葉松。葉っぱが短いからね。 そういったらまとめやすいんだよ。よね、難しいやつかも。れ長いからね、葉っぱはまとめて巻き込んじゃう。うん、今度、ここ二番目。最初にこうい地の枝は決まったそうですから。はい。これがでいきます。これだ。 こんな感じ。室内に移動しました。見ていくと、ね、まだちょっとね。うまくまとまってないんですよ。これ止 ま, まってないんで、ここ一目詰めちゃう。これ。ここにこの目があるからここまで詰めちゃいます。これ。ここまで、うん、これとこれが並んでるんですよね。これね。はいはい、これがいらないかなと。そして、ね、もう一箇所ね。全体的にこう見るとあの庭木みたいになってね。今方向性がない、ね。はい でこっち左流れするためにこうもこれもちょっと長いかなっていう感じで こ, これを取りますするとこれ の, あの幅がこっちが短くなってこっちが長くなあの左の方に流れが出ると思うんでこれ取ってみますこれ。は, いはい、一応これは正面 変わりましたねね、ちょあとこ の, この枝がね、うん、ちょっとっちこれ邪魔してるような感じするんだけどあんまり下の方の枝だから抜かないで少し後で抜くようにしましょう下の方は、うん、頭もまだあのちゃんとまとまってないですけどね、はい、骨格はできたと思うんですこれ。 だ, だいぶ、竹も、詰まったと思うね。そうですね。これだけ、これは、こうあったんだからね、うん、ここに。<笑>ここか。そこについて。これが枝で、ね、ここが、こう、かんきなんですよね。はい、これは頭に、戦い差し、この差し木できだよね。刺<笑>し木ができればいいんですけどね。<笑><めに><笑><笑>面白いですね。うん、頭と刺し枝を取って。作り変えたっていう。うんそうはい、こういうも、こうやったんだよね。ね 第一段階としてはこんなもんかな、あとは枝を可能作っていけばね。頭がちょうどあんまりまと持ってないですかちょっと低くてもいい気は し,、うん、しますね、なんかちっちゃくても。 その辺はまたこれから、うん、赤松だから。ら松だこれれれよよ、くくなななると思うよこのの小さいいね。この時小さいのね、赤松だっったたたらら古くなっててて幹幹がが荒荒ききに、にもまで太いからこれを も, もうちょっと太らせてもいいかなって感じがね。 折り返してきて、うんで、またこっちへ戻してもいいかなって、この辺だね。なるほどここね。じゃ今日は赤松た。うん。赤松。はい。ありがとうございます。はい。